ー実況キャスターの平岩ですよろしくお願いしますなんと開幕ドライブインパクトがかみ合いました技を振らせて見事なパニッシュカウンターオーバードライバーツで火力を上げていきます そこは後ろに下がって指で逆しっかり当てていくめくらせないまさかのジャストを決めていく勝負を決めるか至極の一戦勝利しましたまたとない素晴らしい一戦でした<笑>人間界の決闘というものを見せてもらうフハハハハハハ うが良い今のは見えていたんだろうねもっと我が輩を満足させてみろ<笑>いいのが入った地獄の沙汰ほど面白いこれは熱いぞいやあ見事これが相撲だっていうのがガンガン伝わってきた 今後の戦いも楽しみです。ではまた会おう。<笑>